はい。えー、卒業の課題を解決するワンサイクルセブン山田祐希です。えー、今回は認識の癖について、えー、深掘りしていきたいと思います。えー、認識の癖は、すでに動画で上げている、認識の癖と考え感情との関係で少し語ってます。えー、脳が認識するときにはパターン、癖を持っているんだという話でしたね。えー、その、 認識の癖を構造的に表現すると、4つの項目で語ることができます。1つは部分、違い、で過去で、有限化ですね、はい。脳みそはこの部分だけを取る、違いだけを取る、で過去とつなげて理解しようとするんだで。有限化するよ。この4つのパターン、癖を持って脳は世界を認識しているんだ。というものでした。え逆の 全体共通、今ここ無限っていうのは脳が認識することができない世界として動画の中でもご紹介していましたね。あの動画で語っていたのは、えー、脳の認識の構造の影響を 100% 受けた実は考え感情しか走らせることができないんだということ。その癖を持った考え感情で 関係性や現実を作り出しているけれど、私たちはそれに気づいていないということで。そのために尊厳や可能性、関係を自らの考え、感情で実は喪失させてしまっているんだよということ。だから、えー、自分の認識を観察できるようになりましょ う, という。まあ、そんなことを語っていました。えー、今回は、この認識の癖の理解を深めて、 日常に生かしていくというのが目的になります別の表現をすると認識の癖と疎通をすること自分の認識と疎通をすることということになりますはい、では、えー、認識の癖となぜ疎通する必要があるのか、えー、この話から入っていきたいと思うんですが 私たちは 100% この認識の癖の影響下にあるんですね。すべての解析、まあ、解析というのはこの考え、感情、イメージのことなんですが、すべての解析はこの認識をした結果ということになります。で、えー、この認識の結果、考え、感情、イメージなんですが、まあ、よく話に出てくるやつですが、 無意識や意識、潜在意識や潜在意識というのも認識した結果ということになってきます。で直感や日常の考え感情、えー、過去の記憶、不安や安心、休や絶望、こういうのも全部ね、認識した結果というふうに考えることができるんですね。で、私たち の, この現実だったり、どんな関係性を作るのかっていうのは、この 認識の結果によって決定されていくものですね。そうこの認識の結果によって決定されていくものです。なのでこの認識の仕組み癖の仕組みを深く理解するっていうことは自分のことを深く理解するっていうことにつながっていきます。それが一つ。えー、もう一つ言えるのはこの考え感情。 また関係や現実っていうのは個人によって違いが出てくるものですまあ同じ考え同じ関係性を作る人なんて誰一人もいないわけですですがこの認識の仕組みについてはみんな同じなんですね大人とか子供男女年齢の違いに関係なくこの認識の仕組み癖はね同じなんですでこの個人の違いの ないといとうことこれがねすごく大事なことなんですね。この違いを観察するには違いのないところから観察する必要があります。ノイズがあるととこころででははささな変化を拾うことはできませんよねそう個人の違いのない仕組みからこの違いを観察することでまあ自分のことはもちろん。 相手のこことととをを人間を深く理解するるいううができるようになるんです、はい、なぜ認識の癖を理解する必要があるのかそれはそう自分のこと相手のこと人間のことを深く理解することができるからだなぜならば個人の違いのないところから観察をすることができるからもう一つはこの認識の仕組み 認識の癖の影響 100% を受けた考え感情イメージそして現実や関係性しか我々は作ることができてできないからだということが言えます今回はそんな認識の癖を深掘りしていきたいと思います認識の癖についての予備知識を一つお話しします、えー、認識の癖はノージス によって発見されたものノーデスは1996年に福岡から NTEC 認識技術を始めた人物になります、えー。ここでお伝えしている内容の全ての、まあ、ベースとなっているものですねで。僕自身、僕自身はどんな人間かというと、この NTEC を使って疎通の課題という問題意識に取り組んでいる人間というふうになります。えー、ここで話をしている内容、 の表現この表現はですね NTEC の公式的な表現とはちょっと違います。疎通のの課題の問題問に基づいて生まれた表現というのをあちらこちらで使っているんです。公式的な表現との違いを比較するとより理解も深まってくると思いますし日常の活用にも生かしていけると思いますのでぜひチェックしてみてください。 n t ックについては最後少し、えー、触れていきたいと思っていますじゃあ、えー、今回の全体の流れの話に移りたいと思いますはいでは全体の流れですね、えー、前半は理解、えー、後半は使い方というふうに、えー、表現しますで理解では、まあ、脳で何が起きているのかということを中心にお伝えしています そこのまあ基本的な考え方とかもですね合わせて表現していきたいと思ってます。で後半の使い方は、えー、脳の使い方認識の仕組みの使い方というふうになりますね、えー、なので何をどう認識するのか私が何をどう認識するのかというふうな表現でお伝えしていこうと思ってます。はい、では理解のパート 起きてしまうことそして基本的な考え方ということをお話ししていきましょう、はいえー、ではですね、えー、理解のパートをよりちょっと分かりやすくするために「えー、部分」っていうのは「範囲」という単語をちょっと使ってね置き換えて、えー、深めていきたいと思います。 違いは関係理解 で, す、ね、で過去過去は解析の結果のことを、えー、置き換えていきますで有限化は濃度、えー、これらの言葉を、まあ、使いながら深めていきますねでは早速、えー、部分は「はい」っていうことを深掘りしていきましょうはいでは部分は「はい」 えー、話を深めてい く, くためにこの3つの話もうちょっとテーマに具体的な話も、えー、織り交ぜていきたいと思ってますで。脳は認識をしている世界は必ず部分しか取っていないよ特定の範囲だけを見ているよというのがこの「部分は範囲」というところでお伝えしていることです。まあ、例えば 相手の話を聞く場合相手の話はある部分についての話をしているんだということになってきます。ということはその部分を特定できれば相手の話を理解しやすくなるということになってきますね。自分が話をする場合も一緒です。自分が話をしようとするある部分その部分を明確に表現することができれば 相手と共有しやすくなるんだということになりますねで問題や悩み変化について考えようとする時も毎週、まあ、一緒です実は問題ある部分について問題だと言っていたりするんですね悩みも毎週一緒ですある部分について悩んだりしているんだじゃあその部分特定することができれば具体的な変化と といううのを作っていくことができるようになります認識している世界の全てはその部分特定の範囲だけを見ているんだということになりますね。じゃあその特定の部分をどうやって特定していったらいいのか見極めていったらいいのかというのを構造的に表現したものがこれになります。範囲には区切りがあるよと いう話ですね区切りがあるということはここここからままでととといいううなな範囲区切りりがあるよにすその「ここからここまで」というのを別の言葉で表現したものがこれになるわけですね。始まりがあれば終わりがあるよとか始まりがあって今どこにいるの、まあ、現在地ですね。で始まりがあって今どんな方向性に向かっているのか。 こんな風にこの区切りの範囲というのを特定することができます。まあ、例えば相手の話を聞くという時に置き換えるとどうなるか。一体その話はどこからどこまでの話をしているんだろうか。その話はどこから始まってどこに向かっている話をしているんだろうか。まあそういうことが分かると聞きやすくなりますよね。そんな風に 考えたたりりり使ったりしていくことができるようになります、はいえー、また他には中と外っていうものもありますね。これは何か、まあ、区切りがあるということはその中と外の世界が生まれるよということを言ってるのはこれですね。そう。まあ、話を、えー、具体性を持たせると例えばこんなんです。当てはまるものがあれば当てはまらないものがあるんだということですね。 自分が何か伝えたいというものがあってそれはいくつかのエピソードを使って表現をしていくといった場合そのエピソードは自分が伝えたいというものに当てはまるものなんだろうか当てはまらないものなんだろうかっていうふうに考えていくとより自分が伝えたいと思うものを、えー、共有しやすくなるということになりますね。 いくつかのエピソードを使って絞り込んでいくということは僕もよくやったりとかしています。あと条件とポーズ、まあ、こういうものもありますねはい、はい、ここでスプーンを一つ題材にしてみましょう。えー、条件とポーズでこれを分けていくとどうなるかっていうとこのスプーンというものがポーズに なってきますじゃあ条件は何かというとこのお皿の部分とこの取っ手の部分これが条件ということになってくるんです例えばお皿の部分だけあるものってスプーンって言えるんでしょうかまた取っ手だけの場合ってスプーンって言えるんでしょうかなかなかそうは思いつきませんね スプーンっていう風なポーズっていうのはこのお皿と取ってこの2つの条件が必要だよということがこれでね理解することができたりします例えば、えー、その条件というポーズ条件とポーズというのを悩みに使ってみるとどうなるかっていうと A さんに言われて傷ついたっていうのをちょっと題材にしてみましょうそうするとポーズ といいいううののは傷ついたというものになってきますそう。で条件というのは何になるかっ言と言われた言葉とかあとは A さんとか人間関係過去の経験とかっていうふうになってくるんですね。でその名を条件の中で最も自分が反応しているものは何だろうというふうなもので特定していくことができれば自分が 何に気づいたのかと傷ついたのかというのを特定することができるようになります。そうあと少し変わっていますがこの「中心」と「全体」という範囲もあります。まあ、例えば「中心」を伝えたいこと全体は構成するエピソードで考えることができたりします。まあ、プレゼンの場合は結論がこの「中心」と。 いうことになってきますねでその結論が生まれた背景とか、まあ、事例とか未来予測とかっていうのを使いながらこの全体を構成したりしていくわけです。で聞きやすいプレゼンというのはこの全体を聞くことで伝えたいことが深まってくるものですね。ここのの全体とと中心この関係がはっきりしていると この部分というものを共有しやすすくなってきますえ部分は範囲、はい、この基本的な考え方を今お伝えしましたじゃあ脳で何が起きているのかというのを、えー、これから見ていきましょう起きてしまうことは存在や現象の全体を認識することができない必ず部分だけを取って決めつけてしまうんだ ということ。そしてその部分だけを取ってしまうと、他の部分が見えなくなってきちゃうよということですね。この自覚があるかないかはとても大きいんです。どの部分を取るのかで、その後の考えや感情、関係や現実の作り方というのが変わってきます。人の話を聞くとき。 自分が話をする時問題や悩みや変化について考えるときどの部分を取るのかによって人生が変わってきちゃうんですでこの自覚自分は部分を取っているんだ常に部分しか取っていないんだという自覚があれば考えはねどんどんシャープになっていきますコミュニケーションもどんどんスムーズになっていきます 逆にこの自覚がないと自己完結しがちなんですね自分の中で勝手に決めつけて思い込んじゃうそんな固定がどんどんどんどん増えていっちゃうんですそうすると当然コミュニケーションや人間関係も難しくなってきますねそう部分は範囲必ず部分だけを取って決めつけてしまうんだと いうことそして他の部分が見えなくなってしまうということこれが頭の中で実は起きているんだその影響を 100% 受けた考え感情しか我々は走らせることができないんだよということですね、はい、では次違いは関係理解の方に行きたいと思います。 はい、では違いは関係理解の方に行きたいと思いますね。違いは？部分を拡大したものになってきます。この違いが明確になれば、この部分も明確になってくるよ。よ逆に部分が曖昧な時はこのね。違いも曖昧なんだということですね。部分と違いというのはセットで考えていくものだという風に覚えといてください。 違い一つで2つの相対関係が生まれるよこれは1本の違いによって2つの世界が生まれるんだということを表現していますではこの特徴を人間関係僕と奥さんとの関係でちょっと例えていきたいと思います僕と奥さんとの関係を性別という違いで 見るるとどうなるかそうするとそう2人の関係を男女の関係というふうに見えてきますね年齢という違いで2人の関係を認識すると年上だとか年下だとか同年代だとかっていう関係で2人を理解していくということになってきます、はい、また考え方 という違いで2人を見ていくと性格がどうとか個性がどうとかっていうふうに2人を見ていくということになってきますじゃあ逆に男女の関係で見ていくというふうになればそれは何性別で2人を見ているんだということになるんですね年齢の関係で理解しているのであれば そう二人を年の違いで見ているんだということ、えー、性格や個性の関係で見ているんであればそれは考え方の違いを見ているんだということになりますどんな関係で見るのかというのは実はどんな違いを見ているのかというのとイコールなんだということなんですね 関係を構築したいのであればそこにどんな違いを見いだすのか決めつけているのかというのがすごく大事だということです逆に常にある関係について言えるのは実はお互いの何かの違いをね見ているんだよということになるんです。見てていいいる違いが変変わわれば実は関係も変わっていくよということになります。 ちなみに「支配」という違いで関係を見てしまうと「支配する側される側」というのが浮かんできますねでは「安心」という違いで関係を見てしまうと「安心」と「不安」というのが浮かび上がってきますこれ面白いんですが「安心同士」 だとそこに違いが生まれないので安心の関係というのは作れませんまあ関係を作る必要がそもそもないんだということですねよく安心の関係を作りたいというのは耳にすることが多いんですが実は安心と不安を比較しているということがそこで見えていけたりするんです どんな関係を築くのかというのはお互いやこの二つの世界をどう認識しているのかというので決まってくるんだということですね。違いがなければそこに関係性を作ることはできません。違いがあるからこそ関係を作ることができているんだよということです。他にバリエーションでちょっと表現をするとですね、例えば寂しい側と 楽しそうな川こういうのを比較しているとそこに分離感という違いを感じたりするわけです周りのスピード感と自分の現在地を比較していたりすると自分の中に焦りというのが生まれてきたりとかしますこれ比較ばっかりしていると世界を勝手に違いで見てしまう 勝手に自分がいる世界にどんな違いを描くのかその結果が今自分が生きている世界だということになるんです、はいまあ、よくありがちなポジティブ・ネガティブというのも話をしてみたいと思いますえポジティブとネガティブこれも実は一つの違い 判断基準で作られている2つの世界というふうになるんです実はネガティブからポジティブに移動したとしてもこの使っている基準というのは同じだったりします同じ基準を使っている限りこの2つの世界を比べ続けたり行ったり来たりするということになるんですね同じ関係性を実は作り続けてしまうんだよということ ということは関係を変えるには世界を変えるにはこの違いを変える必要があるよねというのが見えてきます、はい、違いを明確にすることで、えー、理解しやすくなる、えー、このパートに行きたいと思います、えー、違いを明確にすることで部分を明確にすることができますよと先ほど、えー、お伝えしました ではこれを深めていくために、まあ、生きていると必ず出てくる「できない」「足りない」「わからない」というのをちょっと題材にしてお伝えしていきたいと思いますなかなかできないなうまくいかないなと思った時に皆さんどうしているでしょうかできていないところばかりを見てしまっていないでしょうかそう実は、まあ、理屈をちょっとごねるとできていないことと いうのはそれまで何かできていることがあるからそのできていないものと出会っているんだということになります今まで足りているもの補ってきたものがあるから新しく足りないものそしてわからないものと今出会っているんだということになるんですねでも脳は部分しか取れないのでこのできないところだけを見てしまう 足りない、分からないというところだけを見てしまっているんだということですねできないこと足りないこと分からないことにはまってしまうのはこの認識の癖の仕組みが実はさせているんだということなんです。でちゃんと意識してこの関係を見ることというのが大事なんだよということになってきます。一体どこまでできていて、い からができていないなのかというふうにこの2つの世界を整理するんですねすると自分が今どこにいるのかという現在地が明確になりますそれは一体何に自分が取り組めばいいのかというのがはっきりするということなんですねこんな整理の仕方を繰り返していけば必ず確実に変化成長していくことが できるようになりますねどこまでが足りていてどっからが足りないのかえどっからが分かっていてどっからがわからないのかでそういうのも一緒ですねこれは認識をする上でとても重要な、えー、話になりますえ使い方の方でもちょっと取り上げていきたいと思いますえ違いというのはちょっと面白くてですね他にもえ何と対比するのかで そそもそも理解が変わってしまうよというものだったり1つの事例で説明するよりも2つの事例を対比して説明した方が分かりやすくなるんだとか実は単語1つも実は違いなんだよとか、まあ、探せば日常の中でいろんなこの違いの秘密というものと出会うことがあります。是非皆さんもそれを探してみてください。 では違い起ききてししままううことをいきましょう違いは違いを描くこと相対する世界を作ることで脳は世界を理解しようとするんだよということですねでその代わり世界を勝手に分離断絶してしまうよということが、まあ、起きちゃうよということですで部分とセットで考えていくよということですね 違いを取ってて相対のの世界が生まれてきまれすそのどちらかの部分をとってしまうということですえ。ぼーっと考えているとできていないことばっかりを考えてしまったり勝手に自分が分離断絶してしまったりそこにはまっていってしまったりということが、まあ、起きちゃうよというのがこの部分と違いというところで脳が私たちに見せている世界だと。 いうことになってきますはいでは、えー、理解のところはここまでにして次は過去過去の、えー、解析の結果というところにちょっと移っていきましょうはいでは、えー、過去ですね解析の結果を見ていきましょう、えー、部分と違いはセットでしたが過去は単体で捉えていきましょう まず仕組みからお伝えしますね。過去のデータバンクには解析の結果がインプットされていきますで。そのインプットした情報、過去のデータバンクとつなげて理解を解析してしまうよということですねで。インプットされる情報は見たもの、聞いたものがインプットされるわけではないんです。本人が思ったこと、感じたこと、考えたことが データバンクにインプットされていきますで、データバンクの情報は先入観の塊のようなものですねその情報を使って理解したり解析したりするので事実なのか思い込みなのか関係なく脳が勝手につなげてしまったりするんですで、データバンクの中にない情報はわからないとか難しいっていう風に思ってしまいます 自分の理解や解析はこのデータバンクに 100% 依存している状態なんですね。これが習慣の正体でもあります。で、自分の自分の考え方や癖が生まれる工場のようなものでもありますね。はい、この特徴は自分の意図や心とは関係なく。 脳が勝手にデータバンクから関連する情報をピックアップしちゃうという点ですこのピックアップされた情報に影響を受けて私たちは考えや感情を走らせてしまうんですねでそこから関係や現実を作ってしまうということが起きちゃいます、まあ、直感とかメッセージとかフィーリングとかいうのを大事にする方も ね、ただいらっしゃいますがでもそれも全くこの仕組みの影響を受けた結果ということになってきますこの結果起きてしまうことがそうね自分を知っている世界から自由になれないということがね起きちゃうんだということですこの脳の機能のままに解析をしていくとまあ良くも悪くもなんですが繰り返し意識はしません 自分の知ってる世界に自分の心や器を固定してしまうなんてことがですね起きやすくなってしまうんですまあ例えば心や意志はいやこういうことがしていきたいななんて感じていたとしても解析が「でも」とか「だって」とか「だから」とかっていうふうに始めてしまうすると最後にはもう諦めや妥協に行き着いてしまう。 なんてことを誰もがね経験したりしますねこの過去の仕組みの影響はもう絶大です、はい、起きてしまうこともういきましょうかえ自分の知っている世界から自由になれないで知っている世界とつなげることは理解できるけどつながらないことは理解できなくなってしまうんだということで理解したものがデータバンクの中にインプットされて でこれは難しいなというふうに理解してしまうと同じような情報と出会った時にあこれ難しいやつだって脳が勝手に決めつけて関係を作って現実を作っちゃうまた逆にああこれ知ってるやつだあれだろっていうふうに理解してしまうとそれ以上理解を深めようとしなくなっちゃう。でも私たちはそれに 気づけませんねぼーっと習慣的に生きていると過去の延長線上の未来を生きていくしかなくなってしまいます実は何も考えていないなんてことがね起きちゃうんですね、はい、では、えー、次有限化の方に行きたいと思います はいでは有限化は濃度、えー、この話に行きたいと思います、えー、この有限化は部分違い過去に影響を与えるものです濃度が濃いと脳は、ね、認識しやすくなります逆に濃度が薄いと認識しにくくなっていくよということですね、えー、部分や違いの濃度これをどういうふうに考えていったらいいのかというと 部 分, や濃度のあ部分や違いの濃度が濃いと脳は、ね、認識しやすくなります逆に薄いと認識しにくくなるよということですねまあ人の話とかはそうですね話をしている部分との違いがはっきりしていると聞き手は、ね、理解しやすいです逆に何の話をしているのか曖昧漠然だと理解しにくくなります 部分や違いの濃度が高いと脳ははっきりと認識してくれるっていうことですね。濃度が薄いと脳は漠然とした認識しかできなくなってしまうよということ。では過去の濃度これどんなふうに考えていったらいいのかというと過去の濃度が濃いと自分の知っている情報データバンクの情報とつながりやすくなるよっていうことです。 逆に濃度が薄いと、まあ、理解するのが難しくなってくるということですね。なんかこの感覚覚えがあるんだけどなあれは何だったかなっていうのは、ね、まあただし濃ければいいのかっていったらそういうものでもなくて、えー、明確に理解していることだとしても 意図的に濃度を薄くすることで抽象、まあ、度を上げたりとか曖昧な表現をしたりとか本質的な考えを走らせたりとかすることができるよということですね逆に濃度が薄いものでも部分違いの濃度を上げたり知ってる世界とうまくつなげていったりとかすることによって濃度を濃くしていくということができたりもしますまあ使い方 ですね。はいまあ、起きてしまうことここに行きましょうえ脳は脳との濃い方へ勝手にね反応してしまうんだよということですこれは本人の意思とは関係なく脳が勝手に反応してその世界を認識してしまいますその濃度があるレベルを超えると脳が反射的に瞬間的に決めつけてしまうんです これを機械的条件反射と呼んでいますもう二十歳を超える頃には私たちは機械的な条件反射の脳を装着しているようなものですこの機械的条件反射は私たちの心の動きに、ね、よくブレーキをかけていくんですねでもとかだってとかだからとか相手の話を聞けなくなったりとか自分の心の声を聞けなくなっていったりしてしまうんですね なのでボーっと生きてるとこの機械的条件反射の通りに生きてしまうということになってきます。自分の心や意志の濃度が薄くなって相対的に周りの視線や考え方に反応してしまうなんてことがね起きやすくなっちゃうということですね。はい N、有限化は濃度 濃度の濃い方に勝手に脳みそが反応してしまうよということです私たちはそれに気づいていないよということですね、はい、では今度は使い方の方の話に移っていきたいと思いますはい認識の癖の部分違い過去有限化この仕組みを使って何をどう認識するのかということですね 認識した結果考え感情イメージが生まれてその通りの現実や関係を決定していくんだということになります今回はこの認識する上で基本的な、ま、スキル基礎ですねをお伝えしていこうと思っています、えー、基本的なものになればなるほど、ま、汎用性は高くなるものの奥はね深いものになっていきます あらゆるすべての業種や関係性、まあ、日常生活に関連する内容になってくると思いますので是非じっくりと活用していただければと思いますでは始めこの部分の使い方に行きましょう部分範囲ですね何をどう認識するのかの部分の使い方を見ていきましょう 脳は必ず部分だけを見ているんだということですね。なので問題があったとしてもコミュニケーションがあったとしても変化や解析悩みも全てある部分の話をしているんだよ。部分を見ているんだよということになります。じゃあどの部分を見ているのか何を見ているのかこのパッと何を というのがすごくね重要なんだよっていうことなんです問題があるんだとしたら何が問題なのかを特定しなきゃいけませんね質問しなきゃいけないんですその何が問題なのというのをファッと何がというのが特定できない限りは 変化を起こすことはできませんし他人と共有することもできませんずっと漠然とした不安感が続いていくということになってしまいます他も一緒ですね伝えたいことがあるんだとしたら何を一体伝えたいのか変化したいことがあるんだとしたら何を変えたいのか解析するべきこと考えるべきこと感じるべきことがあるんだとしたら何を解析すべきなのか 悩んでいることがあるんだとしたらじゃあ一体何を悩んでいるのかっていうファット何を明確にしなきゃいけないんです私たちはついついどうすればいいんだろうとかやり方を考えてしまったりしますねあとは誰がどうとか環境がどうとかっていうふうに考えてしまいがちですそんな考え方を続けていても部分はね特定できません 無駄な不安やストレスがどんどんどんどん増えていくだけですこの認識において重要なのはこの何を見ているのかという自分の認識または相手の認識と疎通をするということがすごく重要になってきますこの f ットが変われば考え感情この関係現実もすべてね変わっていくということになります でも逆にこのファットが固定されると同じような考え感情そして現実を繰り返していくということになってしまうんだということですねちょっとここで僕の経験を、えー、一つお話ししたいと思うんですけど僕はですね30歳になる時に実は自分の脳が5分の1ないことを知ったんですねでそこから精神的に追い込まれていくんですが その時にどんな考えが溢れていたのかというと、いや、みんな笑顔でいいよね、と。どうせ自分なんて未来なんかないんだからさ、ずっとこの体調不良が続いてしまう。ああ、もう俺はここから自由になることはないんだ。どうせ自分は異常なんだし、未来なんてないんだっていうふうに、自分が置かれていた状況に絶望していたんですね。で、ある時、 病院からの帰りに気づいたことがあったんです。はとあこの脳の疾患も自分の一部だあこれが自分の全てではないんだこれが自分の全てではないんだっていうふうに自分に対するファットが変わった瞬間がねあったんです。 これがきっかけで心はもうすっきりと変わって見ている景色も考え感情も行動や関係性も自然と変わっていきましたこの変化自分は異常なんだという部分しか見ていなかったそこから自分は異常だと思っているその自分というのはいや実は 部分しか見ていないことでそれが自分の全てではないんだっていうことに変わったということですねこのファットが変われば考え感情が変わり関係現実は変わっていくものです部分は範囲この使い方はファットこの何っていうのを確認していきましょうということですね では次、えー、違いは関係、えー、理解そっちに行きたいと思いますはいでは違いの使い方いきましょうか、えー、違いのポイントは何と何になります関係に着目をするというところがポイントですこの2つの世界を関係として整理をしていくこと そこに違いが生まれることこれを観察できるようになることこれがねすごくポイントになってきますこの違いが明確になればこの部分を明確にしていくことができますね特定することができますまあちょっとやってみましょう、えー、分からないというのをちょっと題材に考えてみましょう分からないと いうふうになると、まあ、もやもやしたりとか、難しいというふうに決めつけがちだったりします。あと、なんでわからないんだろうかというふうに考え込んだりとかもしてしまいますね。これ何が起きているのかというと、この相対関係の部分だけ、こちら側だけを見て決めつけている状態ということになります。わかららなないなと思ったらその 関係性ををちゃんと、ね、整理をしていく確認をしていくということが必要なんです例えば分からないというのを題材にすると分かっていることと分かりたいことというのを整理するんですねでそこからじゃあどこまでが分かっているのかを確認していくんですもう分かっていることが明確になればなるほど 逆に何を理解すればいいのかというのも同時に見えてきますそしてここここが今の自分の現在地なんだということになってきますこれを繰り返していけば分かっていることが増えていきますねで現在地が変化していきますこれが変化成長になっていくんだよということですね、まあ、これは できるとかできないとか足りるとか足りないとかっていうのも、えー、全く同じ考え方で、えー、取り組むことができますで先ほどの問題とかっていうのも全く同じですね何が問題なのかで何が問題ではないのかっていうのを確認していくことですすると本当に問題とすべきことは何なのかと いうのは特定できたりしますまたは伝えたいこと変えていきたいこと解析すべきことを悩んでいることそういうのも全部同じようにね特定していくことができます違いを明らかにして何を見ているのか何を見るべきなのかそのファットを明確にしていきましょうということですね 認識ととと疎通をしましままょうといういことになりますねえちなみに人の話を聞く時、うん、どんな相対関係を作ったらいいのかというのを、まあ、事例としてお伝えするとえ例えば何かを伝えたいことは分かるよってでも、うん、そもそも言ってる単語がよく分かんないんだよねというふうに整理したりすることができますねあとはいや言ってることは分かるよ でも何を伝えたいのかはよくわからないんだっていう風に整理することあとは言いたいこと伝えたいことはわかるけれどもそもそも私とその話はねつながらないなっていう風にまあそんな風な関係で整理をすると具体的に質問していくということができますね変化を起こしていくということができるようになってきますこの何と何 この関係違いを明らかにしていきましょうとでそこから「ファット何」を明確にすることがどう認識するのかこのまず初めに身につけなければならない基本的なスキルだということになってきます、はい、では、えー、次「過去」の使い方に移りたいと思います はい、では過去、えー、この仕組みの使い方に行きましょうか私たちの脳は過去のデータバンクに基づいて理解したり解析をしたりしているんだということですねでその解析の結果がデータバンクの中にインプットされていくんだということでしたこの仕組みを使いこなすことができれば明らかに人生を変えていくようになってきます 過去のデータバンクの情報が変われば考え感情がね変わっていきますそして関係や現実が変わっていくということになってきますじゃあどうやってこの過去のデータバンクの情報を変えていけばいいのかということですねそれは今ここの解析に意識を持ってくるということだということなんです 解析することができるのは実は今こここの瞬間しか解析することができません考えたりすることを感じたりすることは今ここしか走らせることが、ね、できないんですねなので今ここの解析が変わればその解析した結果がデータバンクの中にインプットされますでその情報の蓄積が一定を超えると 次は脳が勝手にその新しい解析を始めてくれるようになるんです逆に言うとボーっと生きていると今ここの解析が過去のデータ文ロの影響を受けて先入観の解析を走らせてしまうということになりますそれとこう解析がループしていきますね関係や現実もループしていくということになってきます このループを切り替えることができるのはそう今ここの解析だけなんだよということなんですね。今この解析は自分自身や自分の世界を作り出している瞬間とも言えるほどとても、ね、重要な話なんです。でその解析を過去のデータの先入観に基づいて染めてしまう それとも意図的に心から解析を走らせてしまうのか走らせていけるようになるのかっていうのははるかに大きな違いを生み出していきますねでは今この瞬間どんな解析をすればいいのかということですねそれが部分と違いのところでお伝えした関係と違いを明らかにしていくことそしてファット何 を明確にしていくこ と, というふうになります。これを脳は勝手に先入観で決めつけようとしてしまいます。そうではなくて、しっかりと認識と疎通をするということが必要だよということですね。一体自分は何を見ているのか、相手は何を見ているのか、何が問題なのか、どこまでが問題ではないのか、それを 認識ししていきましょうということとこです今この瞬間関係を見ていますかファットを特定することができていますかと自分と自分の世界が、えー、作られるのは今この瞬間だけだということですね、はい、では、えー、次有限化の話に行きたいと思います はい、有限化の話ですねえ今ここの解析を意識しようとしても初めはなかなか難しいものですえこれは濃度が薄いからということになってきます濃度を上げていくには単純にその解析の回数と時間数を上げていく、まあ、繰り返ししていくということが必要になってくるんだということなんです脳はもう相対関係の どちらか一方だけを切り取ってしまうでさらにその過去のデータバンクから先入観でそれを理解して解析しようとしてしまうんだということですねなのでぼーっとしてると脳は機械的条件反射で世界を勝手に決めつけてしまうだでそれに気づかないままその世界の中で生きていかざるを得なくなると ということになっちゃうんだという話でしたえ。関係を見て違いを明確にしていくことそしてファット何というのを意図的に意識を持って今ここその解析を走らせていくこと、えー、その回数と時間数をとにかく蓄積をしていくこと増やしていくことによって 過去のデータバンクの中にその情報が蓄積されてその濃度がね上がっていくんだということになってきます。有限化は部分違い過去この仕組みを前提に認識しようとすることで新しい解析の濃度を上げていくということができるようになるよというものこれが有限化の使い方だと。 いうことですねはいでは、えー、ここまでのまとめをちょっとおさらいしたいと思いますはいではここまでのまとめをちょっと2つのスライドでやっていきたいと思います、えー、まず仕組みの話ですね、えーまあ、部分と違いこれはセットで考えていくんだということでした、えー、部分は範囲、まあ、区切りがあるよという話でしたね で必ず部分だけを取ってしまうんだというのが脳で起きてしまうことでしたで違いは何だったのかというと一つの違いで相対する二つの世界が生まれるんだよというのが仕組みでしたねで起きてしまうことは違い関係で物事や世界を理解しようとしてしまうんだということでしたでこの「部分違い」の使い方 はどうなのかというと関係で世界を見ていきましょうと関係で見ていきましょうということですあとファットファットを明確にしましょうということでしたね、はい、では次過去の話に行きましょうか過去は解析の結果ということでしたね えー、仕組みは何だったのかというと解析の結果がデータバンクの中にインプットされるよそのデータを使って理解したり解析をしたりしているんだということでしたでその結果起きてしまうのは自分の知っている世界から自由になれないということが起きちゃうよということでしたねじゃあこの仕組みを使ってどう認識するのかといった時に 今ここの解析が実は全てを決定していいるんだよということです今ここの解析をこの部分と違いの仕組みを使って解析をするのかそれとも自分の過去のデータバンクに収まった解析をするのかそのどちらを選択するのかというのがすごく重要なところですよという話です。 で有限化濃度というのは濃度が濃いと脳は認識しやすくなるよとで濃度が薄いと脳は認識しにくくなるんだという話でしたねでこの仕組みの使い方は何かといったらこの部分違いの仕組みを使ってそして今ここの解析をどう作っていくのかとその回数とその 時間数というのをどんどんどんどん重ねていくことでその濃度を濃くしていくことができるよということでしたね、はい、では、えー、次はですねこの認識の癖を知らない場合と知ってる場合でどんな違いが生まれるのかというのをちょっと見ていきたいと思いますはい認識の癖を知らない場合と で認識の癖が活用できてる場合ですね。えー、部分を取っている自覚がなくその部分を全てだと思い込んでしまうということが起きてしまいますね。それに対して部分である自覚を持って随時選択ができるよということができるんだということですね。そうで次は違いがある状態から関係づくりをしてしまうということが 起きちゃうよそれに対して違いのないところから違いを出会いとして活用することができるんだということです。ではこっち相対比較のどちらかを行ったり来たりしてしまうよということですね。でこっちは相対世界の基準を特定したり観察したりすることができるよ。 観察ができるっていうことはです、ね、編集デザインができるっていうこっち、えー、無意識で作ったまた作られた違いや分離に左右されてしまうということが起きちゃうでこっちは違いによってどんな出会いができるのかそれをまあ見ることができるようで設計、まあ、デザインすることができるようになるようと。 いう話で、えー、こっちは自分の先入観や思い込みから自由になれないということですねまあそもそも自覚がありませんねでこっちになるとどうなるかと言ったら先入観や思い込みの世界を超えて世界を想像することができるよということですね自分の知っている世界だけではなく 知らない世界についても解析を走らせることができるんだそれをまあ想像というふうに呼んでいますねで最後イメージで表現するとこんな感じですね自分の知っている世界の中でああじゃこうじやつ作ってしまうというのが認識の癖を知らない状態ですねで認識の癖を活用できている状態は何なのかとこの自分の知って 知っていいるる世世界界のの外からこここ認識している世界を生み出すすとととができるよということできようね自分の知っている世界から自由になっていることが前提で物事を認識したり解析を走らせたりしていくことができるようになるんだというそんな違いが生まれるよという話を今回はしました。では えー、次はですね、まあ、NTEC の話、えー、認識技術の話をちょっと、えー、したいと思いますはい、では最後に NTEC 認識技術のことにちょっと触れていきたいと思います、えー、今回の認識の癖から見た、まあ、NTEC ということになりますね、えーまず 普段の私たちはこの認識の癖に固定されている状態なんだということですね。自分が部分だけ、違いだけで、過去とつなげて世界を見ているという自覚のないまま関係を作ったり現実を作ったりしている状態ですね。でこの経験の外にあたるのはこの認識の構造、認識の癖ということになります。 ここは人間共通ですね。個人による違いのないという世界になります。で今回の話はこの仕組みの話とこの認識の癖からこの経験を作っていくという話をしたことになりますで。個人のこの違いのないところから違いを観察することができるので、疎通することができるし変化を作っていけるよと。 いう話でしたえでも実はこの認識の癖はですねまあ癖は癖としてジレンマを持っているんです。で例えばこの4つを挙げたんですけどえ部分的なな認識ではがが持ていいというのがありますこれは認識の全ては部分ですね。で部分っていうのは条件によってコロコロと変わっていく世界になります。 条件によって変わらないという確信がね、持てない世界でもあるんですね。この認識している世界の全てには確信が持てなくなってしまうんです。で、次は違いですね。違いと出会わないと存在、まあ、部分を確認することができなくなっちゃう。これはどういうことかっていうと、違いがなければ出会いは起きませんね。 違いががなければ自分といいう存在を確認することができません違いによって自分という存在を実感すればするほどそう自分にね確信が持てなくなってきちゃうというジレンマを持っているんですでこの2つは、えー、お話しした内容と一致しますね知っている世界から自由になれないとれは未来というのが過去の延長線上になってしまうよと いうことでもあり ま, すまた機械条件機械的な条件反射をしてしまうという、えー、まあこれらのことが機械的に起きてしまうよということですね心や意志から世界を描くということが難しくなってしまうんだということですでこのジレンマに私たちは、ね、常に影響を受けている状態なんですこの認識の癖を理解することで 自分の認識を観察すること、自分が今何を見ているのかとかですね、を観察することはできます。ただ、このジレンマから自由になるということはできないんですね。でこのジレンマを解決することができるのはこの NTECH、まあ、認識技術だということになります。このジレンマの外、 に出ることでこのジレンマを解決することができこの認識の癖を道具として使う側というふうに、まあ、ポジションが移動するよということなんですねこの認識の癖の外これは全体完全の世界というふうになります認識の癖は部分の世界ですねとなので外のポジションに移動するということは この全体完全と部分という認識を可能にさせる技術これが、まあ、NTEC 認識技術だということになってきますじゃあここからもうちょっと、えー、細かく話をしていきたいと思うんですが、えー、認識の癖の外は 全体共通、今ここ無限の世界ということになりますで。ここは宇宙自然の源泉とか、意識無意識の源泉というふうに言ったりとかしてますね。あと、オリジナルマインドというふうな名前をつけていたりする世界でもあります。でこの源泉的な動きの世界は、認識することができない。 世界です、ね、そうまあイメージ不可能理解が不可能感じることも不可能だということになるんですこの認識できない厳選的な動きを、まあ、絶対世界というふうに呼んだりしますね対のない世界ということ、まあ、数字で言うと1というふうに表現することができます、まあ、逆に 認識することができる世界脳の認識が働いている状態ですね、まあ、出会いのあふれる世界ですこれを相対世界対のある世界だということになります、まあ、これを数字で表現すると2と表現することができるよということなんですねで NTEC が発見したことっていうことはどういうことかというとこの 絶対世界を規定することができたというのが一、まあ、つ目です。でこの絶対世界から相対世界が生まれる仕組みを発見したよというのが二つ目になります。で三つ目三つ目はこの一、えー、つ目二つ目を説明することができる新たな言語、まあ、イメージ言語と。 い う, ふうに言ってるんですがこの言語の開発ができたことこの3つがとても特徴的なえ発見ということになってきますで今回の動画の内容の全てはこの NTEC を使って、えー、設定整理したものということになってきますねそうこの自分の経験の外固定の外に出ること で自分の解析を始めることができるよということがでしかさらにこの認識の癖の外に出ることによって認識を始めることができるよう、まあ、観点をデザインすることができるようという、まあ、そんなことができるのがこの認識技術観術ということになります。この私を いつでも始めることができるようにするのが l テック認識技術だということですねでは、えー、今回認識の癖について深掘りをしていきました是非自分は何を認識した結果その考え感情で関係や現実を作っているのか是非自分の認識 とまたは相手の認識と疎通をしてみてみください、えー、この仕組みはあなたの周りの人もみんな同じ仕組みを使っています、はい、では、えー、今回はここまでというふうにしたいと思いますではありがとうございました